はいおはようございますラスカルでございます本日はですねまたね今日も無性に甘いものが食べたくなって大量にですねミスタードーナツを買ってまいりましたああー今、ね、ちょっともう久々で最後にミスと食べたのいつだろうってぐらいで、ね、あんまり食べないんですけどなんかさたまにさドーナツ食いてっていう時あるじゃんでやっぱりねそういう時はミスと行っちゃうんですけど 僕ねその食べてーってなってめっちゃ食べたって言っても10個食べたことないかもしれない<笑>そうあんまりね量を食べたことはないんだけど今回はね多分ね20個ちょっとぐらい用意してあるんで早速ね並べていきたいと思いますよしよはいっていうことで今こんな感じに準備が完了いたしましためっちゃ多いな<笑>でねえー、今回買ったのが ポンンンデリリつ、つ、つ、フレレチクルーラーーーラシュガーレイズ2つハニッでございますいやー。めっちゃ多いな。ミスドさんであの会計が三千円超えることはこの人生で一回もなかった。<笑>有名の絵面でございますが、早速食べていきたいと思います。いただきますと。そしたら、ポン・デ・リング食べたいから。 ポンデリングねいいよいただきますうまい、うん、もちもちうまい最高にうまい<笑>うま 続いてこの抹茶のポンデリング。いいしょ。ちゃんと抹茶だ。全然ね、甘すぎない。うん、うまっ。じゃあこれ次なんだ。これシュガーレーズンかな。わかんないけどあんま。 よっうんふわふわうまこれさ揚げパン好きな人絶対好きだよねだって僕が好きだもんうまっこれなんだっ け, これなんだっけ うん、うん、これうまっしばらく食べてなかったから何が好きだったかあんま覚えてなかったんだけどこれ好きだったやつだ絶対だってめっちゃ好きだもん今うまえカスタードクリームかな多分いいよ スタードつまったっけうんんそしたら今日ね牛乳も用意してあるんで<笑>いいよジョッキデカ<笑>、うん 入ったーああうまいあーうまいうまい普通の食べてないやオールドファッションうんあ牛乳合う。 うまい生地がねふわふわもちもちしてるけどねちょっとサクサクク、うんうん、そしたら続いてこれをフレンチクルーラーだっけ多分。 一瞬でなくなっちゃった<笑>うん、うんめこのチョコレートもいチョコうんうんうん、うん、ベイクドチョコっぽいこのほろ苦い感じのチョコ生地にね砂糖コーディングめっちゃうまい 甘いのこんだけあるから大丈夫かなと思ったけど余裕っぽいなこれ<笑>うますぎるこれはエンゼルフレンチかなうまそうちょこんところ、うん、うんうんうん ないけど個人的にはあの普通のフレンチクルーラーの方が好きうんこれストロベリーのやつストロベリーのやつ<笑>こんな感じ、うん、うんうんうんうん これも美味しいけどやっぱりフレンチクルーラーのが好き<笑>ちょっと合間挟んでしょっぱい系これも多分 ツ, ツナのやつうんだよねこれ多分<笑>うん<笑>合間のしょっぱいの 牛乳じゃない<笑>、うん、ば贅沢やうん。今日ねちょっと午前中はねあの数字を眺める作業というか、まあ、お仕事をしてたからねなんか脳みそと目が疲れてたんだけど糖分が今ねわッてきてるから。 すごいうんドーナツって普通みんな何口ぐらいで食べるんだろう全然一口で入っちゃうんだよねうん<笑> これあれかなハム卵みたいなやつかなしょっぱい系のおほっうまっうん、まっんうん今の卵のやつ朝食とかにいいかも食べやすい。 スタードと<笑>これさあのカスタードと生クリームのやつあるじゃんこれってさ結構みんな分かれるねどっちが好きっていうの皆さんどっち好きですか僕は断然カスタード派なんですけど絶対これ取るうんうんうん ドーナツが少なくなってきたからピントがこっちに来てるわ<笑>、うん、デザートの前に最後しょっぱいのこれがグラタンパイかな中どんな感じよエビコーングラタンみたいなそんな感じうまそううん うま い, うまい生地の分厚いなんだろうクリームコロッケみたいなわかんない<笑>はいってことでこれラストのフレンチクルーラーでございますうん 美味しかった、ええ、えごちそうさまでしたはいということで今ミスタードーナツ食べ終わりましたいや全部うまかったねいろんな種類こうやって味わえるのはめちゃめちゃ楽しい<笑>個人的に一番好きなのはフレンチクルーラーでしたいや まあ、ミスタードーナツさんね、いろんな季節によって限定メニューも豊富ですし、もともとのね、レギュラーメニューもたくさんございますので、皆さんのね、好きなドーナツを好きなだけ買ってご自宅で楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。